キンプリが出演するホンダ技研工業のコミュニケーションプロジェクト 4NDA h ー a r t の新 CM4NDA h ー a r t 夢の道編が4月18日に公開された。同プロジェクトは2021年11月からキンプリがメッセンジャーを担当していることでおなじみだが、ここに来ての粋な企画が話題になっている。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 もともとホンダは企業 CM にタレントを起用するのに消極的だったそうですが、プライベートでも大の車好き、バイク好きのメンバーが揃ったグループ、本 n d a の製品に対する理解も深いという理由で、2021年11月に金プリを CM キャラクターに抜擢。そんな経緯もあり、金プリファンの間でも好感度の高い企業となっていますね。全道 四角スマップをとキンプリとのリンク、最後の日まで寄り添うキンプリとホンダのプロジェクトに、ある先輩グループとの逸話が重なるという声が、ウェブ上で上がっている。2016年に解散したジャニーズの先輩グループであるスマップへの解散騒動と似ている、という声も上がっています。 スマップへの場合は2016年12月26日に放送されたスマップ非形クラスマップ最終回でした。この最終回に合わせて長年スマップを CM に起用してきたソフトバンクはこの日最初で最後1回しか流さない1分間の特別 CM を放映したんです。全道。 CM は、スマップの代表曲である13枚目のシングル、オリジナル、スマイル、1994年に乗せて、これまで放送されてきたスマップへのソフトバンクの CM をダイジェスト版で放送した。CM の最後の最後、ソフトバンク CM の代名詞でもある俳優の北王子金也さん。 80が声優を務めるお父さん犬がさよならじゃないよなと、あまりにもファンの気持ちを代弁した一言で締めくくっていましたね。この、スマスマ最終回の前に、スマップとソフトバンクのブランド契約は終了していたんですが、ソフトバンク側から過去の作品を使用することを含め、一回限りの CM のために、新たに再契約を結んだといいます。 これも長年、スマップとソフトバンクの間で良好な関係を築いていたからこそですし、企業側がスマップへのためにと立ち上がるのも推の極みですよね。こういった前例もあるので、今回の金プリとホンダからも、金プリの現体制最終日の5月22日にも、同様のサプライズがないか、期待してしまいますよね。全能。果たして、スペシャルなことは起きるのか 残り1ヶ月となった5人の金プリの活躍に注目したい。近く、金プリ5人最後の劇エも、本 n d a ハートの CM 試4月18日に公開された、本 n d a ハートのキの金プリの新 CM では、金プリメンバー5人が笑顔で車やバイクを運転する絵も過ぎる CM となっていた。